どうもサムライティングをご覧の皆様こんにちはマックス鈴木ですユーバですヤシナカニですエビマヨです<笑><笑>で<きな><笑><笑>今回ミマさんから企画があるってことで ど今回は今あるギネス記録の早食いにチャレンジしてみようという企画ですなるほどギネス記録ギネス公認の記録で早食いがギネスに載ってるんですよはいでまあちょっといろんな食材があって、まあ、ルールもいろいろあるんですけどせっかくね早食いやるんだったら世界の記録に挑戦するのが侍じゃないかなとておお 世, 世界の記録おおこれガチなやつですか なるべくガチでやりたいんですけど、ギネスの記録ってあまりにも多いん で, で、あくまで今回はサムライとしての記録にはなってしまうんですけど、軽量だったりレギュレーションっていうのはしっかり決めた上で、ガチでやらせていただければと思います。できることの強さ出します。はい、あありがとうございます。はい、全力で、はい。全力で。はい。なんで今回は、えっと、ギネスの記録、まあ、いわゆる世界記録に、うんえー、日本のフードファイターはどれだけ立ち向かうことができるのかっていうのをガチでやらせていただきたいと思います。はい。はいはい ちなみに今出てるギネス記録ってどんなものがあるんですか。エクレアが三個で十八秒ゼロ二。レモンが今見た中で一番新しいのは三つで二十五秒八。皮付きで食べて皮残し。バナナが一分で三本。四本目食べたらいいです。結よで、あとこの M and M's をこの記録わけわかんないんだけど、えっ、ー、と箸で一分以内一分間で六十五個。箸で。ほう。うちなみにこの中で、はい、マックスさん、エビマイさんどれやってみたいとかってあります。私はバナナ行きたいです。 じゃ、これでも理由があって、一分で三本って。普通にいけちゃうき、しかしてない。んで俺も、ね、俺もそう思います。ですよね、ですよね。一分で十個とかだったら、まだなんとなくわかるんだけど。 っていうのがちょっと今自分の中で納得できてなくてもしかしたらめちゃくちゃ難易度が高いのかもしれないっていうちょっと挑戦したい気持ちるなるほどですね水なしでしょ水なしあそうか水なしかこれすべての食材水あり水なしって決まってるんですか基本はなしで す, 基 本, なですいいし基本なしなるほどマックスさんははい挑戦してみたいものっていうのは純粋にこれ<笑> で, もでもこれはやりたい、うん、絶対やりたい結構自信はどうですかで言うとこれ美味しいな <笑>リクション<笑>でもこれ超えれたらまた新たな自分でやられるんじゃないかなっていうのもあるし純粋に自分が見てみたいものどれだったのにこれでしたやっぱりもう一個はこれだなもう18分までいけるだろうっていうイメージがやっぱりどうしてもあるので衛生面に配慮した上でトークが出した状態で実食いただきたいと思いますご取りさせていただくとエビマ前さんはえっとバナナとエクレアでマックスさんはえっとレモンとエクレア エマネルズ残ったんでまあどれ、うん、ぐらい食べれる ？65 ぐらいキャパ食べれるっと<笑>いうことで、ま次、あ、回の<笑>内容はガチでいきますので、はい、なのでちょっとおさめならしくちょっと痩せていただければと思います。はい、じゃあこれはレッツこれはレッツクックでもちろん違うだろもういいだろ、<笑>う本当に言い加減にしろよ<笑>やんなよ。じゃあ今日で終わりにしんで、オッケー。はいレッツクック。はいよきゅうです。ありがとうございます。最強のキラーパスだよね。<笑><これ><笑> とということで食材の準備が行いました今回のルールは我々侍スタッフの方から321とカウントダウンさせていただいて321スタートの酢で食べ始めですでマックスさんは食べ終わって口の中がなくなってからあっと口を見せてくださいはいでそれでタイムを止めますはい、今回はそちらのルールでやらせていただきたいと思いますで水はなしですどの状態この状態でいいその状態でい大丈夫ですじゃあご準備がよろしければいっちゃいたいと思いますよっ マックスさんのギネスキルへの挑戦です。参ります。三、はい、二、一、スタートです。ですいいはい、トップでーす。 ねばっこい！ク<笑>リーム。食べ終わりはこんな感じですね。ねばっこいわ。はい。じゃあ終了タイムは二十二秒ゼロ三。四足りない。ギネスの方が四秒ちょい早かったですね。参考タイムとございますじゃ。はい。参考タイムでございます。侍最速二十二秒です。最速二十二秒。はい。だいぶねばっこいです。ただこれねちょっと今ね残った感じで食べるとねめちゃくちゃうまいねこれ。 <笑>味が<笑>ホワイトチョコやばいおい<笑>しかったこれやってて面白かったし面白かったです、うん、やってみますはいよろしいですかではいきますいいですかはいいきます、うん、3・2・1スタート やばいな<笑>めちゃくちゃひっつきますタイムは3587です作戦が1個あって1個ずつ確実に飲み込もうとしたんですよただ最初の1個目でもうグッてしまっちゃってもう作戦崩れました本当にいかないのよ下に<笑>とにかくいかないありがとうございますだからとにかく演技力が強い人が多分強いと思ううう 一発目で失敗しちゃったから喉が締まってここもいけなくなっちゃって。なるほど。あの<笑>水あった方が早くいけるい。あ<笑>、それは全然違う然違。なるほど。なるほどですね。なるほどで す, す。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。で は, はい。そこでね、こうどうやって食べようかなみたいなイメージを取ってあります。ベンス。<笑><笑> それはですね、はい、ガって一回噛んだやつは、そのまま五分で飲み込むぐらいの感覚で言いようかなとあ。なるほど、はい、はい、オ、は、ッ、い OK、はい、では終わります。三、二、一、スタート。 皮の苦味はきついし、も飲み込めないそもそも。じゃ皮むいてみて一回面白いです、はい。ルール大変で、えっ、ー、とレモン一個だけを皮なしでむいて、むい て, いて、ねうん、中だけ食べれば、はい、いきます。三二一スタート。あっでっ、皮<笑><笑>。<笑>結局最後。 そうややるんじゃないおだだだ今、<笑>今すげここここで あ, っーっつってあーれれな二十何秒はい い, やこれは い, いです納得だわなるほど。うん さっきのエクレアはまださいけるかなって感じあるけどこれは本当ギネスって感じがするやって思ったルールの確認ですけどこのチャレンジに関してはタイムアップではなくてカウントダウンで1分からスタートしてで、どれくらい食べれるのかと一応、はい、ギネスの記録だと3本だったんですけどどれくらいいけるかわからないということで一応準備はさせていただきました大丈夫ですでは行きまーすはい321スタート 30秒です残り15秒10987654321 一。<笑> あ, あ、なんだその何本<歩>？<笑>何本<歩>い<笑>きます？五本またで、ね、四。うわ、すご十本あった。一、二、三、四、五本完食。おお。やった。楽しじゃないですか？ここ。途中で詰まっちゃいましたねやっぱり。あちょっと危ないところありました。危ないも 危, 危なかったですね最後。思った以上にバナナが硬かった。 だから、はいはいはい、飲み込めたのもあるかもしれないですね、はい。はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました申し訳おございますありがとうございますおごちそうさまです<笑>ギネスに挑戦するというくだりはどっかに行きましてですね5人の中で、誰が最新ソースを食らうのかという決める選手権になりましたけれどもこれっぽくなってきました、ね、で、一応ルールの確認ですけど5人いるんで30秒でまあ一番食べれなかった人が、えー、罰ゲームを受けるという内容 同率だった場合どうしようかありえるよこれ半分こ半分こ半分こでいいじゃん半分こ痛み分けで痛み分けでカウンターはしっかり僕が責任を持ってやらせてだきます、ね<笑>はい、はい、カウンターマックス依存で一応、はい、気をつけてくださいよ一応二人カウントしましょうか、まあ、確かにこれ一番それではいきたいと思いますいきます321タート 9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、気になる結果は18個、18個、おお後半のまくりが良かったですね、まくりましたね、ただ、正直本人、本人はあんまり、ちょっと不安そうな顔をします、ね、非常に悔しそうな表情でございますが、では次行きたいと思います。はい 大丈夫ですか？ふざけたしでしょう。もちろん一応大丈夫です。はい。では、えー、スタートまで五秒前。はい。四三二一スタート。 10秒前98765432110えっ、ー、とね最後の手前が1個入ったか分かんないけど一応20か21だと思うとりあえずだからマちゃは抜いてるこれがプロっすよこれがプロっすよおいよろしいですか皆さんいきます321スタート 残り15秒でですす終了多分だけど五。ま<笑> <価25> <笑>い別にえ前ちゃんと半分こできるんだったらそれはいいよはい<笑><笑> すっげ緊張すんなこれ絶対序盤の方は有利だよ<笑>何この緊張感<笑>なんか勝手にもう追い詰められた状況からスタートになって精神的にそれでは行きたいと思います321スタート残り15秒です 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、終了です。三十九体です。おお<笑>、このペースだとギネス欲しいね。できるんだよ。このあそっか。うん。すごい。集中し集中だうわあ、見せられたくなかったこんなの。<笑><笑> ボーダーが十八点です、ね。それでは、突出されそうだから。なかではラストバトルでございます。参ります。<笑>いやわかる。めっちゃわかる。よ、OK、大丈夫。参ります。三、二、一、スタート。<笑>残り十五秒です。 終了ですす<笑>記録出したっすね何回死ぬねんスーパーマリオ。<笑>ってことは V チェックですね。そうですね。じゃあ一回 V チェックしましょう。はい。今日になにすべてから解放されてよさみたいな。<笑>今日一喜んでんじゃねえかよ。結果、よ十、二十八個。うん、はないわ。うん、<笑>読めよさあ。これで V チェック入ります。厳正なるビデオチェックの結果、罰ゲームを受けていただくのはですね。湯山さん呼びました。お二人でございますうわあああああ。合ってた。しっかり数えたらそうでした。 なので、カプサイシンバナナちこんな感じこんな感じこんな<笑>感じ。 これは無理<笑>回でも見てください、エビマイさんが、あれ、あれま、マジで、この 差, で す, この差ですよ。え <笑>締めちゃった<笑><笑>これからも侍い っ, てもいっいでもらいますけど<笑><笑>そして、エビマヨさん、よろしくお願いいたします。